皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年1月2日。今週のパニガルムは、また原生町アルマナに戻りました。しばらくはこの3匹でループですね。そして、特訓も終わったので、これからは好きな職業で行くことができます。道中のボスも、このバンマ構成が、比較的安定してそうですかねなるべくなら、サポート仲間の雇い直しがない構成が、楽でいいです。 3週間ぶりに戦うことになった原生長アルマナですがいろいろ忘れてましたまた一から覚え直しかという感じで死にまくってました今週の探査回数はまだまだ残っているのでリハビリがてらに戦っていこうと思います3分くらいで倒すことができる相手なので気楽に戦いますね女神の木の育て方を間違えたので攻撃魔力の木がまだレベル10になっていません